戦略的無視に限ります。どうも、政治いろいろの学部です。韓国のワールドコリアンニュースに、いかに韓国という国は合意というものをないがしろにしているという記事が掲載されていましたのでご紹介します。韓国語を日本語に翻訳したものになります。 記事を一部引用します一方で、慰安婦記念碑の記念式典に総領事が参加するようにとの指示もあったという。テ・ヨンホ議員は、ユン・サンス総領事に、韓国人が主催する慰安婦の記念行事に参加したことがあるかと質問した。返事がないことを聞いた後、2019年の国政監査の際、 慰安婦問題に積極的に対応するようにとの指示があった。外務省のガイドラインで参加しないことになっているからではないですか。総領事の正確な立場を明らかにしてくださいと述べた。また、キム・ホンゴル議員は、日本では慰安婦問題に対する謝罪と反省の表現があるので、記念行事に参加しても外交的な対立は生じないが、 総領事が参加しない理由が気になる。私が書いたことを積極的に指示、奨励するだけでは、領事館レベルでは不十分だが、総領事になるためには、ヤンフ問題に関心を持たないと、現地の韓国人や国民に理解してもらえるだろうか、と語った。10日にサンフランシスコ総領事館の国家視察を終えた6人の議員は、サンフランシスコの 慰安婦記念館を訪れ同胞との懇談会を行った後同日午後に次の国家視察先であるニューヨークへと向かったとのことでああやっぱりかと思われる方もいらっしゃると思いますが韓国という国は本当に約束合意というものを軽視している何よりも感情が最優先されている国だということがよくわかります改めて。 日韓慰安婦合意とはどういう内容だったのか、ここで一部ご紹介させていただきますと。まず、当時の岸田外務大臣は以下のように発表しています。日本政府はこれまでも本問題に真摯に取り組んできたところ、その経験に立って、今般、日本政府の予算により、すべての元慰安婦の方々の心の傷を癒す措置を講じる。 具体的には、韓国政府が元慰安婦の方々の支援を目的とした財団を設立し、これに日本政府の予算で資金を一括で拠出し、日韓両政府が協力し、すべての元慰安婦の方々の名誉と尊厳の回復、心の傷の癒しのための事業を行うこととする。日本政府は上記を表明するとともに、上記2の措置を、 着実に実施するとの前提で、今回の発表により、この問題が最終的かつ不計画的に解決されることを確認する。合わせて、日本政府は韓国政府とともに、今後、国連等国際社会において、本問題について互いに非難、批判することは控える。そして、当時のユン・ビョンセ、韓国外交部長官は、 韓国政府は日本政府が在韓国日本大使館前の少女像に対し交換の安寧、威言の維持の観点から懸念していることを認知し韓国政府としても可能な対応方向について関連団体との協議を行うなどを通じて適切に解決されるよう努力する韓国政府は今般日本政府の表明した措置が着実に 実施されるとの前提で日本政府と共に今後国連等国際社会において本問題について互いに非難批判することは控えると発言していますつまり日韓慰安婦合意において慰安婦に関する問題は最終的かつ不計画的に解決されたものであり国際社会においてこの問題を互いに非難 批判することとは控えると言っていますこれは政権が変わったとしても当然有効なわけなのですが、ムン大統領は当初、両首脳の追認を得た政府間の公式な約束という重みはあるが、大統領としてこの合意では慰安婦問題は解決されないと再び明らかにする。被害者中心の解決という原則のもと、早急に皇族措置を用意してほしい。 と見直しを表明し、そして2019年6月に韓国政府は和解癒し財団を一方的に解散させたわけなんですよね。しかし、日韓関係が悪化する中、ソウル中央地裁が日本政府に自称元慰安婦来の慰謝料支払いを命じた判決に対して、ムン大統領は日韓慰安婦合意は政府間の公式合意だとして認めたわけなんです。 もちろん、時すでに遅しな状況ではありますが、つまり、韓国政府は、日韓慰安婦合意を認めた以上、合意を履行しなければならないのですが、全く行動が伴わないわけなんですよね。で、今回の国会議員の発言です。正直に言いまして、記事を読んだ時、呆れからくる笑いと言えばいいのでしょうか。うわぁ、やっぱり韓国だなって思ったんですよね。日本では、 慰安婦問題に対する謝罪と反省の表現があるので、記念行事に参加しても外交的な対立は生じないとは一体何を言っているんでしょうかね。思いっきり日韓慰安婦合意に違反しているじゃありませんか。この議員たちは日韓慰安婦合意の内容を全く理解していないのかはたまた、安倍前首相がお詫びを表明したところだけを都合よく解釈しているのか いずれにせよ、謝罪をしたからといって、記念行事に参加しても、外交的な対立が生じないわけがありません。日本政府が謝罪し反省を表明し、国際社会において、互いに非難、批判することは控えると、日韓慰安婦合意で両外相が発言しているのに、反日を象徴する慰安婦像の記念行事に参加すれば、外交的対立が生じるというのは、 ごくごく普通の考えだと思うのですが、一体どういう解釈をしているのか全くもって意味不明です。総領事になるためには、慰安婦問題に関心を持たないと、現地の韓国人や国民に理解してもらえるだろうか。と、本来であれば、記念行事に参加していないとして評価されるべき総領事を問題視するとはね。やはり、謝罪をしたら負け。つまり、相手が謝罪したことで、 自分が上で相手が下。上の者は下の者に対して何をしてもいいという韓国独自の一質さ、特殊性というものがよく現れているってことなのでしょうか。改めて韓国とは関わってはいけないということがよくわかりますね。さて、韓国の国会議員はサンフランシスコの次はニューヨークに行くってことですが、ニューヨークでは一体どんな行動をするのでしょうか